タレントパワーランキングは、タレントパワー定期調査から算出されたパワースコアをもとに、F1 層20歳から34歳女性で人気を集めているジャニーズ事務所所属タレントについてのランキングを発表しました。本調査においてのパワースコアとは、タレントや著名人の認知度、顔と名前を知っている、と、 関心度、見たい聞きたい知りたいの調査をもとに、ニーズのデータを掛け合わせて算出したもの。今回のランキングは、2022年11月度に調査したデータから集計しています。歌やダンスなどのアイドル活動のみならず、テレビドラマや映画、バラエティ番組など幅広い分野で活躍するジャニーズタレントたち。 20代から30代前半までの女性層を意味する F1 層から最も高い人気を集めたのは誰なのでしょうか。早速結果を見てみましょう。なお、各タレントの所属グループは2023年2月22日時点のものです。出展元、タレントパワーランキング1層で人気を集めているジャニーズ事務所所属タレントランキングトップ20を紹介。 丸第2位、相葉雅紀嵐、第2位は、相葉雅紀嵐、3でした。1999年に嵐のメンバーとして CD デビューを果たした相葉さん。NHK 紅白歌合戦では2010年から5年連続で嵐として白組司会を担当した後、2016年には単独で司会に抜擢。2020年の嵐の活動休止後も、 俳優業から人懐っこい笑顔と性格でバラエティ番組までマルチに活躍しています。現在は、相葉学テレ朝系や、あーみんなの動物園、日テレ系などのテレビ番組に出演していて安定した人気を誇っています。幅広い世代に支持されている相葉さんは F1 女性のみならず、男性からの支持も高く、まさに国民的スターであると言えそうです。 丸第1位、平野市用、キングプリンス。第1位は、平野市用、キングプリンス、3でした。2018年にキングプリンスのメンバーとして、シンデレラガールで CD デビューした平野さん。その圧倒的なパフォーマンス力とビジュアルは、F1 層からも人気です。デビュー以降、数々の映画やドラマにも出演し、主題歌と共にヒットを飛ばしています。 2022年のドラマ、クロサギ TBSK では主演を務め、大きな話題を呼びました。今回のランキングでは、前回の8位から大きくランクアップして、5月以来2期ぶりの1位に帰り咲きとなりました。2023年5月にキンプリを脱退して、ジャニーズ事務所を退場することが発表されていますが、その後の活躍にも注目したいところですね。コトーン。